皆さんこんこにちは今日は教員の方向けにこの「M スタジオ」を使っていかに簡単に映像を作れるかをご紹介したいと思います。私も実際見てきましたが中国や韓国ではこういった映像を使っての教育いわゆる ICT 教育はかなり進んでいて何年も前から導入が盛んに行われておりました。しかしか日本は今回ののコロナの影響で ようやく映像での授業に対して意識が高まってきたのではないでしょうかですけれどもいきなり映像を作るののはは多忙な教員の方ににハードルが非常に高いいと思います。そこで紹介したいのが今ご覧になられているこちらの「M スタジオ」です先生はパワーポイントを USB で持ってきて「M スタジオ」に読み込むだけでこのように画面に表示されますし あと書いて説明をしたいときは iPad をつないでこのようにメモとして使うこともできますあと生徒さんに見せたい場所にカーソルを持っていくだけでこのように大きくなりますので難しい操作など一切ございません また先生が一生懸命話をしている時は自動的にこのように先生が大きくなるので見ている側にもインパクトがあり飽きさせない映像になりますこのようにですねパワーポイントが全画面で写っているだけの映像を1講義の間ただ見続けているとどうしても飽きてしまいますけれども 先生が画面に一緒に出て説明するので飽きないですし、理解度も高まります。録画した映像は何度も見直すことができますし、ライブ配信も同時に可能です。これから映像での授業を検討されている方はぜひお問い合わせください。それでは以上で M スタジオのご紹介を終わらせていただきます。